私の左整体麻痺につきましては、5月22日月曜日と5月23日火曜日に配信を予定させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では失礼いたします。